見てるから次回で最終回らしいぞ嘘でもしょうがないわね名残惜しいのはわかるけど私が頼んでみようかファンのみんなと偉い人にそういうの得意だよダメですよマミさん大人の事情もあるんだろうし大体頼むってどうやってそんなの決まってるじゃんあんなことやこんなことマミさんおっと時間が次回のカノカリは告白と彼女みんなお願いしますまさかのスミちゃん